幕開けでクラウドファンディングしてるランタンウォーマーとっても優秀なんですけど、まあ、値段が値段なのでこれを100円ショップで何かできないかなということでこちらで勝負してみようと思いますシェラカップ用の網キャンドゥで110円で売っているものになります直径1 2ンチ本来はシェラカップに置いて水と食材を入れ蒸し器として使用できるというふうなものになります ジャンコードですすね写しておきます今回はこちらをランタンウォーマーとして使えないか試してみようと思います。 まあ100倍の値段の差がありますのでまさかとは思いますけどこれでもいい勝負ができれば110円でランタンホーンできるということで試してみたいと思います<笑>まあこういう形のものですねここに突起があってえ本来シェラカップにぴったりはまるようになってますでこれがですねまあフュアーハンドのランタンなんですけどこの上の部分にですね 乗るんですねしたがってこのランタンのベンチレーターの上にはですねカップは置けないんですよね、まあ、こういう部分もありますしそもそもちょっとねこう斜めになってますからただこれを置くことによってとりあえずね、えー、水平が保たれるので物を乗せることはできます。と言ってもねちょっとギリギリなので不安定は不安定。 だと思うので自己責任にはなるんですけどねただこれで飲み物が保温できるんであれば使わない手はないなというふうに思います使うのはセリアのスタッキングカップですミコ同じものがあったのでこれで温度変化を検証します 11月中旬の朝8時に撮影しており気温が14度前後です使う水は庭にあるリス水泉から 100cc の水を取ったので水温は気温より少し低めですそれぞれのカップに 100cc の水を注いだら実験開始です映っているように 5分間隔で両方のカップに入った水の温度をそれぞれ測定してグラフにしてみました最初の5分間ですでに大きな差がついているようですすごい40度超えためっちゃ早いな。 21.9 度約22うわ倍だな、うん、20分だねあとうとう50度超えたもうすぐ伸び頃だねこっちは25度やっぱりね半分の温度だよね はい、30分経ちましたねでは温度測ってみます56度ですね60に少し届かない感じですけどねもうあの結構飲み頃な感じじゃないかなと思うので飲んでみようと思いますねはいこちらが 29.4 度まあねこれだとね飲むとぬるいんですよね まずこの60度近い方からちょっとね湯気が出てるんですよね見えにくいかもしれませんけどねいいですねあのコンビニのホットドリンクぐらいの温度じゃないかなとあの暑いの強い人にとってはねもっと暑くてもいいんですけど多分ね65度ぐらいあってもいいんですけどこのぐらいでもねあの十分ホット一息できる感じでいいです ではこちらの27度あやっぱ手持つとこはこれ暑いですね、えー、素手で持つのがちょっと厳しいぐらい、えー、とこちらの方はですねここにパラコード巻いてるんですよね<笑>あのしかもこの皮のねこれセリアのカップホルダーなんですけどそういうのつけてるんでねもしかしたらその効果かもしれないんでちょっとあとでね入れ替えてまた温度を測ってみようと思います とりあえずこちらをね、飲んだ感じ。27度ぐらいだったかな。<笑>これはね、ホットドリンクではないですね。まあ、これだと勝負があった感じですね。ちなみに今回30分測りましたけど、あの、前回のね、動画でも、このランタンウォーマー30分ぐらいでゆっくり温まるっていう話しましたけど、これ炎をね、かなり弱くしてる状態の話なので、炎を強くすればね、もっと時間は短くて済むと思います。 じゃあちょっとね、カップの違いがあの不公平になったかもしれないので、入れ替えてね、やってみようと思います。さっきとね、逆になりました。はい、いよいよ30分が経過しました。先ほどね、58度まで上がったんですけど、今回どうでしょう。はい、えー、56.6 度ですね。 まあ、ほぼ同じって言っていいんじゃないでしょうかね。先ほどと結果はね。それに対して、こちらはその半分だったんですよね。はい。こちらが 26.5 度ですね。まあ、大きくは1回目の結果と変わらないですね。したがって結論としては、この、えー、カップホルダー、革製のね、これの影響はないということがわかりました。 やはりね、2倍の差が開くということで、まあこの幕開けのね、ランタンウォーマー、丸ごとを使えば30分でホットドリンクが飲めるというね、ことが分かりました。えー、最後にね、このランタンの違いによるね、差があったんでは、そもそもあまり意味がないので、ランタンを交換して、えー、ちょっと30分だけね、測ってみようかなと思います。暑いからね、気をつけないとね。 これをこっちに置いてでこれをこっちに置くとこれもいいアイディアだと思うんだけどねはいどちらも 100cc ずつの水を入れましたここから30分ね測ってみます最初の水の温度はどちらも 15.5 度ですねこれはねほぼ変わりないですさあ30分経ちましたちょっとドキドキしますね 測ってみましょう。ランタンがね、えー、先ほどまでと入れ替わってます。まず、フュアーハンドの方から。先ほどで言うと27度ぐらいだったんですよね。で、今回ですね、それよりちょっと高いですね。はい。39.9 度。まあ、約40度と言っていいと思うんですけど、30分で40度まで上がりましたね。 ということは何なんでしょうね。気温自体は今も17度別に特別上がってるわけではないので、うん、フュアハンドのランタンが優秀なんですかね。一回りほどサイズはね、実は小さいんですね。この向かって右側がフュアハンド。で左側ですね、サイズが一回り大きいので、ボディもまあ1割ぐらいですかね、サイズにすると大きいんです。ただ、フュアハンド小さくても40度近く上がったので、 もしかしたらね、排熱は多いのかもしれませんね。このあたりはちょっとランタンのね、構造とかによっても違ってくると思うので、なんとも言えないんですけど。では、えー、もう一つの方のね、丸ごとのランタンウォーマーを使ってる方の温度を測ってみます。あ、これぐらいですかね。はい。えっ、ー、とね、54度ですね。まあ、フュアーハンドで丸ごとの ランタンウォーマーを使ってた時と同じぐらいの温度ですね。これは大差ないと思います。ということでランタンの差はさ、えー、ほどないと言っていいと思うんですよね。いずれにせよこの幕開けのランタンウォーマーを使った場合は30分でまあ50、さっきは8度まで行きましたね。今回54なので少し、まあ、4度ほどね。 低いんではありますけど、そんなに問題になるほどの大きな差ではないと思います。ただ、やっぱ傾向としては、サイズは小さくても、このフュアハンドの方が、排熱は多いのかもしれませんね。はい。40度まで上がりましたんでね。そういうことは言えると思います。実際飲んでみると、40度ってどれぐらいかなという感覚的なものですけど、40度ってね、微妙な温度ですよね。 これはね、いわゆるぬるま湯です。はい。ということですので、まあどうでしょう結論として言えることを今回の3回の動画について、ちょっとグラフにしてみるとね、こんな感じかなぁと思うんです。今映してるのが、3回やってみて、多少やっぱりこう、うん、条件が違ったのかなぁとか、カップとかランタンとか、その辺も含めて、えー、グラフにするとこんな感じですね。 15度強ぐらいのところからスタートして、でも最初の5分でですね、一気にこう差がつくんですよね。かたや幕開けの方ね、30度近くまで上がりますし、で、そっからもう同じような、えー、勾配で伸び続けるので、まあ30分経った時には、か、ま、た、あ、や30度に届かないけど、えぇ、ー、かたや60度近くまで上がるというふうなことでですね、幕開けで売ってるランタンウォーマー丸ごとについては、 まあかなり優秀だなということは言えるんじゃないかと思います。まあ100均のものが全く使えないかっていうとそんなこともなくてまて40度までね上がってますから逆に言うとまあ元々例えば60度ぐらいのえーコーヒーをここに置いとくことで保温できるという効果はあると思うんですよね。したがってまあ110円でもこういうランタンを使った保温ができるっていうのはですね大きなメリットじゃないかなと思いますので そういう用途で使うのであればこれも十分に役立つと言えると思いますもう30分以上がねこれ経過してるんですけどよく見るとですね、まあ、こんなふうに小さい泡もプツプツと出てきてますはいで、まあ、くれぐれもねあの注意しないといけないのは持ち手はですねかなり厚 く, 厚くなるんですよあそうでもないそうでもないですね 先ほどのね、もう一つのランタンの方だとすごく暑かったんですけど、こちらはそうでもないですね。もしかすると、フュアハンドの場合は排熱がより真上に近い方向に上がっているのかもしれません。したがって、真上から少し離れたところにある、この取っ手については、もうほとんど熱くないですね。持っている状態なのかもしれません、えー。こちらのランタンについては、もしかしたらそれが逆に、 排熱が周りにね、こう拡散しやすいのかもしれません。したがって上に置いたカップのこの持ち手の部分まで熱々でさっき持てなかったですから。より大きなカップに交換して、また30分間、このヴィンテージの方のね、ランタンでお湯を沸かしてみました。で、実際どうかっていうと、測り始めがね、19度ぐらいだったんですが、 あ結構伸びますね 42.3 度そうですね昨日のフュアハンドでやった時と同じぐらいですねなのでこちらのランタンについても、えー、このシェラ編みを使った場合でもより大きなクッカーで熱をね受け止めてやれば40度ぐらいまでは30分で上がると いいうこととが言えると思いますのでクッカーのねこの底面積というか形状によっても湯の上がり方は違うというふうに言っていいんじゃないかなと思います<音楽>いずれにせよまあ30分で40度ぐらいまでということなので丸ごとに比べるとねその熱の上がり方は低いんですけど もともと温かいものを保温するという目的なら、このシェラ編みも十分に役立つんではないかなと思います。ランタンの構造によっても、いろんな差があるのかもしれないので、一概には言えないんですけど、冷たいものを温めたい場合は、このマークけで売ってるようなランタンウォーマーがあった方がいいですし、えー、元々熱いものを買って、それをより長く熱いまま保ちたい、保温したいという目的だけであれば、 この100均のシェラカップ編みでも役立つと思います余談になりますがこれについてはとっても便利なんですあの熱いものを入れてもここが持てるんでですね皮があってで、フックがあればこの穴にね引っ掛けることなんかもできますのでこう吊るしたりできるのでえパラコードかなを巻いておくことによってあと接着剤でね端っこ止めてるんですけど 持ち手も熱くなりにくいということでね、これ本当おすすめなんですけど、あの、作り方簡単なんです。こちらのセリアのカップホルダーを使います。正式にはペーパーカップスリーブホルダーとか書いてますけどね。まあ、要はカップホルダーですね。はい。で、普通はコンビニの S サイズに対応ということで、本革製というのがね、とっても良くって、これ実際はですね、 このセリアで売ってるスタッキングカップ小さいやつ。はい、えー、こちらにね、えー、はめることができます。これをですね、開いてはめるんですけど、どれぐらいの感じかっていうと、こう、入りそうで入らない。<笑>これぐらいです。ね、えー、ここぐらいまでは入るんだけど、このあとちょっとが入らない。えー、それぐらいね、微妙なサイズ。 で、逆にね、それがちょうどいいんです。っていうのも、このカップホルダーを、えー、水につけておくと、少し伸びますから。まあ、革なので。革製品のね、加工される方は知ってると思うんですけど、革は水に濡らすと伸びて、乾くと縮むんですね。だから、水に濡らした状態で、まあ、1時間ぐらい置いといて、伸びた状態だと、ここにね、こうギュッギュッってやれば、えー、ちょっとだけ苦労しますけどね、入っていきます。あの、上の方まで行きます。 えこのえ取っ手のね、付け根がくっついててちょっと膨らんですけど、ここもね、え難なくえ伸びた状態だったらこのように入っていきますので。はい。で、そのまま、えー、逆さまにして抜けないようにして乾かしとけば、完全に乾いたらですね、もうガチガチにこう縮んで、このカップを締め付けるような形で抜けなくなりますから、まあ安心です。なので、これからね、 あったかいものを入れて飲みたいなという時にこのままだとね本当に熱くてねここは持てませんまあ皮に取っ手があるのでね取っ手を持てばいいんですけどまあこっちに指が当たっても熱くないようなどの角度からも持てるような形にしたければこの本革製のカップホルダーはおすすめですのでねよかったら試してみてくださいランタンの違いよりも 上にのせるクッカーの底面積の違いの方が気になったので大きめのねケトルまあ蓋もあるのでねこれだとどのぐらい温度が上がるのかやめてみようと思います、えー、水は同じように 100cc だけ入れてみましたはい、えー、ではね30分経過したのでちょっとね測ってみようと思いますこの辺はね19度ぐらいなんですけどどうでしょうか えー、52度ありますねあやっぱり低面積があるクッカー乗せてまあしかもね蓋があるっていうのもあると思うんですけどもうこの100均のランタンウォーマーでいけますね50度超えてくれればね十分にホットドリンクと言えるんじゃないかなと思いますもうちょっとやってみましょう うわあ60度いきましたね。なーんと、いうことはですね、やっぱりそういうことですね。あのー、温度については、このランタンの排熱をどのぐらい受け止めれるかっていうことで、まあ、このぐらい底面積の大きいケトルのようなものであれば、まあ、かなりね、先ほどの あの、カップ、マグのような形のものと比べて、たくさん熱を吸収して、しかも蓋があるので、その吸収した熱が逃げない。ということで、まあ40分でね、60度まで達したということではないかと思いますし、まあ、この温度だけ見ればね、もうランタンウォーマーこれでいいんじゃないかなっていう気もします。まあ、ホットドリンクが十分飲みます。ただね、やっぱりこう、大きければ大きいほど、 ここは危なくなるのでね、正直おすすめはできませんね。あの実用的かっていうと、ちょっと実用的ではないと思います。もう横風吹いてたりするとね、もう絶対危ないので、もうね、あのー、山上があの目に浮かびますから、絶対やめた方がいいんですけど、まあ、熱のね、えー、吸収という意味では、このクッカーの形によって温度は上げられるということはわかりました。